のえー、と発表になります来季は、えー、と高齢者向けに、えー、とよさこいの練習を月2回行っているピンクが指導しているチームで高齢者向けのよさこいを行っていますがちょっと私の方がどんな感じかっていうのを話すよりもまずちょっと質問の方をお二人にあの聞いてみたいと思います。来期の練習どううでしょうか楽しというか超超超楽しいです。 えー、見てください、代表の、あのー、吉村英子なんですけれども、この癒しの笑顔で、いつも私たちを楽しく教えてくださってます、この年になって、こういうふうな会場で踊れること、本当にありがたいことだなと思っております。ありがとうございますす大の練習はですね、あのー で先ほど出てきました、子どもたち、元気な子どもたち、美しい女性たち、かっこいい、えー、男性いそこにわれわシルバーが入って、一緒にこう踊っています、その雰囲気が非常に楽しいですんで、えー、これからも続けていきたいと。 大気の代表があの昨年手術を2回しまして、がんちゃん、がんちゃん<笑>手術を2回しましてで、今は元気にあの練習の方にも戻ってきています。えっ、ー、と本当に大季さんなんですけども、私たちが指導はしてます。けれども、本当にこうよさこいを通して全世代よさこいを通して、して本当にたくさんの世代に関係ない交流ができるということで、私たちもたくさんの駅さんから学べることがあるので、本当に幸せな時間を過ごしています。 今日はその練習の成果を、あのいつも通りここの皆さんに発表できたらと思いますので、温かく応援していただければと思います。精一杯踊りましょう。精一杯踊りましょう。結構ね恥ずかしがり屋なんでね、あのいつも通り笑顔でお願いします。それでは参ります。東海、よさこい東海道53図をお届けしたいと思います。 時は平成一人の祭りや方がただひたすらに祭りを求めて江戸から都へ来たする<音><音><音> I love that. that? that? たの手げて手楽しいかたのしいかたのしいかたのしいか 何 そろそろエロありがとうございました。大気にある発表になりました。えっ、ー、と続きまして、えっ、ー、と12時の36分にはあの英語会議というオリジナル曲がリンクの発表がありますのでよかったら見てみてください。大気、気をつけて。